日本が韓国に屈服したんだそうです。どうも、政治いろいろの学部です。与党共に民主党としては、文大統領自らが作り出してしまった最大の敵を何とか貶めるために、こう言わざるを得ないのでしょう。なんだか、ボッコボコに言いくるめられた子供が、これぐらいにしといてやると、 負け惜しみを言っててるようで哀れすすら思えてきます中央日報の記事を引用します。韓国与党共に民主党の孫 ン, ンギル代表が30日、2年前の日本輸出規制とこれに対する韓国内の不買運動を取り上げて、ムンジェイン大統領が絶対に負けない国を作るというスローガンのもとに全ての企業が参加して、 今では日本がむしろ我々に屈服するような現象を作ったと話した。孫代表は、京山南部のチャンウォンにある京南部町で開かれた予算政策協議会で、2年前の7月6日は日本が突然韓国に対して半導体部品などに対する輸出統制を始めた日と述べた。このような発言は前日に ユン・ソン・ヨル前検察総長が大統領選挙出馬記者会見で述べたことを意識した発言とみられる。ユン氏はユン・ボン・イル儀式連念で開かれた記者会見で、韓日関係改善法案に対する日本 NHK 記者の質問に、外交は実用主義、実事救世、現実主義に立つべきだが、 二年変更的な竹槍りを歌ってここまで来たとしながら、今の韓日関係は修行後で最も劣悪になり、回復が不可能になるほど壊れたと答えた。ユン氏は実用主義や実時休禅、現実主義などを強調し、孫代表は屈服という強力な単語を使った点は、ユン氏と与党県の外交官の間に横たわる たりを端的に示している孫代表は当時、保守報道機関や野党は、文大統領が扱い方を間違った。大韓民国の経済が滅びさせたとしながら、早く安倍首相に謝って、韓日関係を復元させろと大騒ぎしたとしながら、昨日、ユ ン, ソンによる前検察総長も我々に対して、韓日関係の悪化を非難したが、 我々大韓民国はやり遂げた。二連の間に国民が共に成し遂げた偉大な成果と話した。直ぐ前法務部長官もこの日、ユン・ソン・ギョルさんの歴史意識のない大統領選挙出馬宣言に接して再び掲載するとして Facebook に再び竹やりかをシェアした。著氏は輸出規制措置で葛藤が深まった2019年に、 タケアリカを Facebook でシェアしたことがある。著者は日本政府と類似の歴史意識に驚愕すると書き添えた。合わせて2019年7月13日にタケアリカを投稿した人間として、ユン・ソン・ギョルさんに聞かないわけにはいかないとし、聞かは2012年及び2018年の大法院最高裁の 強制徴用労働者判決に同意する企科は日本政府が引き起こした経済戦争を文在寅政府または韓国大法院のせいだと考えているのか企科は2年間の韓日貿易戦争以降韓国企業の技術自立水準は高まり全体的に見て韓国が勝利したという評価が出てきていることに対してどう思うのか続けた 共に民主党のイナギョン前代表も Facebook を通じて、その部分、竹谷理科で自分の目を疑った。その歴史認識の浅はかさが、そのような盲言をユン・ボン・ギル記念館でできる無感覚が衝撃的とし、心が知事に乱れるとユン氏を批判した。とのことです。いくら周りが全く見えていない、 韓韓国国の政治家ととといいええどど日本本が韓国に屈服したなどと本気で思思っているとは思え ま, せんまあ、これはあくまで普通の考えですし、異常が通常な韓国のことですから、もしかしたら本気でそう思っているという可能性も大いにあるとは思いますが、しかし、本気で日本が韓国に屈服したなどと考えているとしたら、政治家としての資質はもちろんのこと、 情報をきちんといさだめることが宿命づけられている現代人として信じられないほどの無知と言わざるを得ません。孫代表は2年前の7月6日は日本が突然韓国に対して輸出統制を始めた日と述べたようですがそもそもこの認識からして大いに間違っていると言わざるを得ません。日本が突然輸出統制を始めたという事実は存在しません。 輸出統制といいう言葉も間違えています日本が韓国に対して3年間有効な包括許可を認めるという優遇、いわゆるホワイト国認定をしたのは2004年からです。韓国は優遇措置を受ける代わりに輸入した素材の使い道を定期的に日本に報告する義務を負ったのです。ところが韓国側はこの義務を怠り、日本への報告を怠ったわけです。 さらに、日本側からの再三の要請にも耳を貸さず、一切報告をしないという態度を続けたため、とうとう日本も、ここまで報告がないのはおかしいということで、2003年以前の状態に戻しただけなのです。突然でも輸出統制でもないということがよくわかると思います。孫代表はまた、むしろ日本が我々に屈服するような現象を作ったと述べていますが、 いつ日本が韓国に屈服するようなことをしたのでしょうか日本側は韓国に対し徹底的に無視を続けており、その日本に対してみっともないほど取り乱しながら対話を、会談をと騒ぎ立てているのは韓国です。これのどこが屈服という表現になるのか全くもってわけがわかりません。孫代表が本気でそう思っているのかどうかは知りませんし、興味もありませんが、 孫代表がこう発言しなければならなかった背景は明らかです。ユンソンギョル氏の出馬表明ですね。ユンソンギョル氏の戦略は容易に想像がつきます。もともと身内の不正には目をつむるムン大統領に対する正義の使者として登場し、その後もムン大統領が送り込む資格、チュ・ミエ氏と互角以上に渡り合ったことで国民を得たユンソンギョル氏です。 その戦略は当然のことながら、文政権の政策を全否定する方針を選ぶでしょう。対日関係について言えば、ユン・ソン・ヨル氏は未だ詳細な方針を明らかにしていません。実用主義、現実主義、対話というキーワードを述べただけです。が、与党共に民主党にしてみれば、ユン・ソン・ヨル氏への攻め手はこの一点しかないわけですね。ユン・ソン・ヨル氏の 実用主義、現実主義という言葉をねじ曲げて曲解し、日本に対して弱腰だと決めつけ、共に民主党の政権下では日本を屈服させたのに、ユン・ソン・ヨルは日本に膝を屈しようとしていると韓国国民に印象づけようという作戦に出たのではないかと思われます。ユン・ソン・ヨル氏に引導を渡された形のジョググシにしても、復活の目があるとすればここしかありません。 直ぐ氏の狙いは、ユン・ソン・ヨル氏を親日派に仕立て上げること。そして、直ぐを追い詰めたのは親日派だという評判を立て、直ぐは悪くない。なぜなら追い詰めたユン・ソン・ヨルは親日派だからだという方向に持っていくことでしょう。与党共に民主党の面々が狙っていると思われる、ユン・ソン・ヨルは親日派作戦がうまくこうそうすれば、 次期大統領選挙も面白いことになるでしょう。新日派と聞けば、積髄反射で騒ぎ立てる韓国人のことです。ユン・ソン・ギョロの評価は大いに下がり、共に民主党選出の候補が大逆転することもあながち目ではありません。さて、与党共に民主党が狙うこの作戦、果たしてうまくいきますかどうか。お手並み拝見といったところですね。ということで、今回の動画は以上になります。